いいを紡いだ私は光り輝く笑顔まともに視聴者皆様お待たせしました歌えや踊れ それでは皆様、また来年は、見てくださった皆様に最高の笑顔でありがとうございました。 Okay.